いや今日はですね、あのそういうところなんですけれども、あのアイオ ワ, ワ州のフェアがあるらしいですけれども、こういうところにやってきました。 たくさんものがあるらしいですよあの遊園地のようなゲームのものもあるし食べ物もあるらしいしちょっと結構広いなところだそうですよなんか全部が見せられないんですけど時 間, 時間切られてるのででもこれから何をするかちょっと楽しみです。 それは結構なんかアメリカのホットクのようなことですよねここはコーンローと呼ばれてるんですけど日本語だったらアメリカンドーグと呼ばれてるんじゃなかったっけわ、結構空やばいってなんだろうこれフレッシュコットフライズだって ミューシウムこれはちょっと英語の言葉遊びなんだけどムーはなんか牛のこと の, の音ムームーってことでシウンはなんか博物館のことだよねこれは面白いですけどアウルラバーですよなんかトランスフォーマーのやつ いやーかっこいいよね、これ。そこはちょっとあの、結構レストランっぽいのところなんだけどこことここかないや、これはでっかっこれは一番でかいバンキンかぼちゃのコンテストらしくてなんか本当にでかいですよちょっとなんか偽物だと思ってたんだけど本当らしいっすよやばーなんか どのぐらいの大きさを持ってる か, だからどのぐらい大きいとかどのぐらい重いとか測る測ってなんか優勝者が決まるらしいよここはな ん, かなんか木で作られた木材で作られた旗かな旗じゃないんだけどまあなんだっけ旗アメリカの旗かなはたくさん野菜がある そこはコーントウモロコシでいろいろな野菜があるのねこういう彫像ねすべてバターで作られてるらしいですよワックスじゃなくてエロウじゃなくてバターで作られてるらしいですね交通機関のようなものが 全体的に接続されているらしいです、うん、なんかゾンビのアイスティンのようですね、うん、どういう味がするんだろう動物のところが一緒にてきましたが まあ、牛とかあの何かそれも牛なのかなちょっとわからないんだけどなんか豚とか牛とかそういうようなまあ家畜のような動物のところがあるらしいですけど。 今日でかいんだけどちょっとこののに映せないですでっか前よりととの馬と比べてでかすぎるこいつでっかでかすぎるんだって これは牛シのところだそうです。うん、でっか。は<笑> トラ ッ, グドラッードラクラッグの展示のようなものですね、ここは、そちらはね、なんかすごい高い、なんだっけ、滑り、滑り、滑り、まあ、その滑りの遊び、なんか上から下まで行く遊び、鉄で作られてるやつ、滑…べ、なんていうんですかね、それは。は とにかくでかいあの滑りなんと言いますかね日本語ではちょっとわからないんだけど結構楽しそうイエーイ<笑> 今回ですねあのこのサゴナイスというレストランのベトナム料理のレストランレストランというか屋台というかやってきましてなんかちょっと注文しようかなと思っています今日はこれをやって、まあ、選んできましたなんかセサムチキンミールと言われててなんかご飯まあこれはベトナム料理なんだけど まあちょっと名前は言えないんだけどね、うん、これは1300円だった結構美味しそうだけどいただきます次はちょっとアイスクリームアイスクリームを食べようと思ってたんだけどちょっとミルクシェイクでもいいかなと思ってちょっと暑いからなんか甘いもの冷たい甘いものを飲みたいなと思ってアイスクリームでもいいしだからちょっとミルクシェイクでもいいかなって。 思いますまあちょっと桃桃ミルクシェイクにしましたけどどういう味するかな楽しみですここはですね砂で作られている彫像がありますその後ろには遊園地のようなところあそこに見られますよねゲームがありまして観覧車とかもありますしいろいろな遊園地のゲームがあります 今回はあのこの辺にしておきますけれどもいかがでしょうかこれはアイオワ州のステートフェアでした。また次回お願いします。